Guise s えー、と今までのシリーズの「モンスターハンター」よりもよりやっぱり。あの ワワールドワイドイ同日発売とということもあってすごくこのいうタイミングで海外のイベントとかですね海外でのプロモーション活動を行うっていうのは今までのシリーズではあんまりなかったんですけど今回は日本と同タイミングでワールドワイドでいろんなところで活動させていただいておりましてその中でもやっぱり北米欧州のユーザーの方に発売前にやっぱり出会うことも多く。 今回ののケースとしても多いですのですそういう人たちらにやっぱりお会いしてこちらもやっぱりパワーをいろいろお話いただくだけでももらえるのでまたその発売に向けてあの頑張っていこうという気持ちがよりり強くなりますね、まあ、このプロジェクトが立ち上がった時に、まあ、自分たちもその海外のファンのモンスターダのファンっていうのがまあ少しずつその広がってきてるっていう実感はあって。 こういういタイミングでのがやっぱこのプロジェクトとしてはすごい大事だと思ってたのでそういうまあ E3 で の, そのリアクションであったりゲームズコンで の, そのユーザーがまあすごいちょっとねたくさん並びすぎてちょっとあのセキュリティがねかかったりとか少し楽しみに来てくれた人たちがちょっとこうあの残念なまあ遊べなくて残念な人も出てくるぐらいちょっとあの想像以上のものに。 なっってしまったんですゲームズコンはですね初プレイヤブルでしかも僕ヨーロッパでのユーザーの動向っていうのを見たこともなかったので、えー、正直どういう反応をしていただけるかというのは、まあ、心配していたところもあったんですけどもそれ会場した直後から、えー、僕たちのブースめがけて走って並んでくれてで結果的にはもう12時間超えるようなこの大行列をしてくれたっていうのは、まあ、本当にこう。 日本と変わらないぐらいこう喜んでくれるファンっていうのがヨーロッパにもしっかりいらっしゃるってことが分かったのはもうこれ以上ないぐらい嬉しかったですしもう即いっぱい写真とビデオを撮って開発チームにこうライブストリーミング的に 送, り送ったぐらい嬉しかったです僕たちはこのプロジェクトを始めてまあこういう世界同時発売を目指している時点で。 そういういビジョンはは持ちながらはやっぱりややっってましたあのやっぱこういう仕掛け方をしてみんなここで一気にファンを広げたいとか、まあ、モンスターハンターっていうものをすごくみんなに知ってもらいたいっていうのがやっぱ強くあったのでそういうビジョンは持ちながらはやってたんですけどやっぱりあの実際その場で E3 があったりゲームズコンがあったりするとやっぱ思った通りに行くのかなどうかねっていうのが不安ではあった ありました正直。ただからやっぱり自分の自分たち の, その期待以上のリアクションっていうのがしっかり返ってきたので一つ一つそういったものがすごく自信になって、あのー、今発売に向けてみんな頑張れてるので確実にこう身を結ぶものにはなってきてると思います。 まあ、今回初めて世界で同時発売なおかつあの多言語たくさんの言語に対応することと、まあ、ボイスにも対応していきたいということは最初から決めていましたので、えー、まあスケジュール上もすごくこう問題が起こるということはまあ最初から分かっていましたですのでまあ具体的なこう問題チャレンジっていうのはまあローカルチームの子たちが話してくれてい る, ると思うんですけれども僕の方で第一にやったのは、えー s o in、uh, d、uh, of r l e w o r of the w o r l of the o r l the w r the w r l d o t e w r l d o e w e world h、uh... e o r l d the o l d of t o l d of t e l d o the the w the w the the w the w the w e w l d o h e w l d of h a l d the w l h e w o l e o l f e w o e o f Localizing the voices. We had、uh, Japanese, English, French, German, Italian, Spanish that we had to deal with. For World,、uh, we had to localize 600,000 Japanese characters into 11 different languages. We had always localized into、uh, a certain number of、uh, languages before, but i t w a s the first time we localized on, on this kind of scale. We work with a whole bunch of people from all over the world、uh, and just getting their kind of outlook、uh, on different things when we, when we localize the game is very rewarding. 『モンスターアンター』ってすごくその日本をまあ主軸に展開してきてるタイトルではあったんですけどその世界で同時にやっぱりみんなに知ってもらおうっていうのを考え出した時にやっぱこう海外にいるファンの人たちっていうものもすごく意識しないといけないなっていうのがあってまあそういったえっとさらにその海外のファンを広げようとするとまあ海外で の, そのゲームを好きな ユーザーたちにそのどうやったら自分たち の, そのユニークなモンスターハンターとしてのユニークなポイントをその知ってもらえるとか そ, のそれを素直に、えー、楽しんでもらえるのかなっていうのはやっぱり今回すごく、えー気にしまあ、意識して、えー、ゲームデザインしたところはやっぱりあります。 モンスターハンターはもう1作目が出てからもう10年以上経つんですけど正直、えー、と他の、えー、とカプコンの大きなブランドと比べて、えー、とモンスターハンターに関しては日本以外の北米欧州っていう地域に関しては若干やっぱり弱かったっていうところは正直あります、えー、ただですね今回ですね えー、と同日発売目指しておりますしえ現段階でもですねえ北米欧州のプレイヤーの方にですねえプレイしていただいた感覚っていうのもいい感触いただいておりますのでえこのタイミングでぜひ今まで以上にえと北米欧州でもこのタイトルがより多くの人にプレイしていただけることをすごく願ってますしえネットワークの環境もですね一作目を作ってきた作ってた10年以上前。 と比べるとです、ね、かなり、えー、と進化しておりますのでそういう面でもよりいい環境で皆さんに、えー、プレイしていただけると思いますのでぜひこのタイミングで、えー、日本以外の北米欧州でも、えー、大きく広げたいと思ってますなのでまあこれはもう日本海外向けっていうわけではなくてもうモンスターハンターっていうそのもののユニークなポイントを日本に 海外平等にどれぐらいその広げれるかっていうののチャレンジだったのでやっぱりもちろんそこには海外のゲームユーザーも入ってくるのでその海外のゲームユーザーたちがどういったゲームプレイをしてどういった部分をそのすごく好んでてどういった部分をそのまあネガティブに捉えててっていうのをやっぱりすごくあの考えて意識した部分っていうのはあります。